えー、それでは、えー、平瀬さんをディスコードで拍手でお迎えくださいそれでは、えっと、発表をよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、では、えー、とローカスト実践編 Python で書く不可、えー、試験一問一答というタイトルでお話をさせていただきますどうぞよろしくお願いいたします まず簡単に自己紹介をさせてください。えー、と平瀬達也と申します、えっと。オンラインのつながりの人にはあのタッチとかタッチさんとか言って呼んでいただくことが多いです。えっと、現職の GX 通信社に来てからあと3年ぐらい経ちます。えっと普段は Python とか Go でサーバーサイドの開発をしたりとか、AWSGCP の上 の, あの環境をいろいろ整えたり、コンテナ触ったりをしております、まあ。趣味でギターを弾いたり、自転車に乗ったり、あとは、えっと、ちょっと大黒公共の 大学が外国語系のところだったので、いろんな言語をかじってはやめて、かじってはやめてを繰り返しておりました。よろしくお願いします。と私が所属している JX 通信社は、データインテリジェンスの力で、より豊かで安全な社会を作る報道ベンチャーです。と圧倒的な速報性と、あと最近というか、去年ぐらいからは、あの新型コロナ関連のデータのビジュアライゼーションとかであのご注目いただいているモバイルニュース。 モバイルのニュースアプリのニュースダイジェスト、私はこちらのチームに今所属して日々業務を行っております。と他にも機械学習とか自然言語処理、画像認識などの技術を駆使して、どこよりも早く事件、事故、災害などリスク情報を 2B 向けにお届けするファストアラートとか、その技術をマーケティングにも応用したファストアラートフォーマーケティング、また自動で家電をする。 えー、と仕組みを使って非常に低コストで精度の高いあの世論調査を行う、えー、と情勢調査などを提供しております。でこれらすべての、えー、とプロダクトにおいて Python を利用しております。と本日は、えー、とこのようなアジェンダでお話をさせていただきます。と一番最後にあの、えー、とこの2番のところのやつをすべてまとめたでも、えー、行おうと思うのでぜひ見ていってくださいと。まずはローカストとは何かについて、えー、とご紹介いたします。 とローカストとは、えっと、Python で作られた、えっと、負荷試験のフレームワークです。で、えっと、どんな条件で、あの、URL にリクエストを送るかっていう、あの、テストシナリオも、えっと、Python のコードとして書くことが可能です。なので、あの、この会場にいらっしゃる、あの、Python 好きな皆さんであれば、あの非常にとっつきやすいフレームワークかなと思います。あの、Python でできることは、大体テストの中で何でもできてしまうので、非常に使いやすいかなと思います。 でローカストは、えー、っと公式のドキュメントやサンプルがとてもしっかりしていてあのやりたいことっていうのは非常にあの簡単に見つけられます。またその機能を拡張するようなプラグインも提供されております。 でと他あのちょっとローカスト自体の概要について、あの昨年のパイコンにあの私じゃなくてちょっと別の方なんですけどあの、とてもいい発表があったので、ぜひそちらもあの私のトークは見ていただいて、その後であので補足的に見ていただければ、あのとてもあの理解がより深まっていただけるかなと思います。本日、私がここにいるのもあの去年の発表を見させてもらって、ちょっと自分もローカストについて話してみたいなと思って、あの刺激を受けて CFP 出すのがきっかけになっています。ちょっとこの場にいらっしゃるかは分からないんですけど、ちょっとお礼は申し上げておきたいなと思います。 では本題に移ってまいりましょう。なんかローカストでこれどうやるのという感じで見ていきます。で、その前にあの簡単に付加試験ってそもそもどうやってあの進んでいくんだっけという部分についてえっとお話しさせていただきます。まず、付加試験を行うときには目標を設定します。数値目標ですね。まあ、例えば、毎分1万リクエスト来るようなところの API にの 90% 色の 0.4 が。 ほにほにゃミリ秒以下みたいな具体的な数値の目標を立てることになるかなと思います。プロダクトとしてあるいはビジネスとしてこれぐらいはさばけたいのような目標、通知になるかなと思います。続いてその目標、言い換えれば要件ですかね、を満たしていることを確認するにはどういうテストが必要かというものを洗い出します。で洗い出したらそれを実際のシナリオに起こす。ここであのローカストファイルという、これがあの ローカストにおけるシナリオを書くファイルなんですけども、ここにどんどん実装をしておきます。でそ の, あの書き方とか Python であることを生かしたあのちょっとした Tips みたいなものはこの後説明させていただきます。でシナリオが書けたら実際にテストを実行しますでこの。この動かし方についてもいろんなやり方があるので実践例をこの後お話しいたします。で実行が終わったら、あの 負荷試験に際して監視とかを仕組んでいるとか、ログとか仕組んでいると思いますので、あのパフォーマンスのテストの結果とかを見て、あのボトルネックはどこかなと分析をして、であとはそのプロセスを繰り返して、で数値目標が達成できれば晴れて、負荷試験は大成功 と, でその、えっと。このループを回すとき の, の, の容易にするやり方についても、この後お話をさせていただきます。 とでは改めて、えっと、具体例を交えながらどうやってローカストと仲良くなっているのかを、えっと、見てまいりましょうで。ローカストファイル、シナリオのファイルの一番基本的な書き方っていうのは、http ユーザーをこれを継承したクラスを定義して、でその中でアットタスクというデコレーターをつけてで、その中のメソッドの中でクライアントがあるので、それを使って http のリクエストを行います。でここのセルフ .client となっているクライアントは、あの皆さんおなじみのリクエストの 拡張したものになりますなので、あの普段よく Python で Web 開発をしている方であれば非常に直感的に書くことができるんじゃないかなと思います。で、えっと、デフォルトではあのステータスコードが、えっと、200万台、300万台、いわゆる OK なものについてローカストはこれはリクエストをちゃんと書いてきた、成功したとして記録されて、逆にそうでない場合は、えっと、失敗として記録されます。で、えっとまあ、そのレスポンス、まあ、リクエストの リクエストを使ってリクエストを投げるので、もちろんレスポンスもあのの使えないやつはライブラリと同じインターフェースを持ったものが返ってくるので、例えばちょっと中身確認したいなというのがこんなふうにいつも通りのレスポンス .json みたいな形でいつも通り触れるっていうのがローカストの何よりもいいところじゃないかなと思います。で、ローカストは、えっと、 クラスとして実装したユーザーの定義からあのユーザーのインスタンスが中で入ってきてでそれぞれが、えー、とターゲットに向かってリクエストを送って、えー、と試験を実行しますで。このユーザーがスポーンする速度を調整するのがスポーンレートと呼ばれるものになります。ちょっと設定の仕方とかはあの後ほどまた紹介いたします。で そ, のそれぞれのユーザーのインスタンスはあの特徴として独立したセッションを持ちます。 なので、あのクライアントの状態を持つ必要のあるアプリケーション、まあ、ログインが必要なアプリケーションとかについても、あのそれぞれのユーザーが独立して、一人のユーザーとして振る舞うことができます。であこれらの特徴を踏まえて、ちょっとあのサンプルを書いてみました。少しちょっと文字が多くて申し訳ないんですけど、ちょっと見てまいりましょう。左側のファイルがえっと FastAPI で作った、あのちょっと信じられないぐらい雑な実装なんですけども、の API の例で。右側がそれに対するえっとテストスナリオの例になります。 えっと、まずえっと左側の IP は簡単に説明すると、すらオーツに対してあのパスワード と, えっとネームを投げると、クッキー、セッション ID の代わりにネームのあったりそのままに入れて、ああログイン処理のふりみたいなのをする処理を書いてます。そのログインした状態であのトップページにえっとアクセスすると、自分の名前が返ってくるだけのこのアプリケーションがあるとします。ローカストファイルはそれに に対して右上にそのユーザー名とパスワードのペアをこうやってテストデータを用意してあります。まあ、実際、こんなベタ書きするんじゃなくて、あの CSV だったり、JSON だったりを読み込むかなとは思います。で、えー、っと実際にテストが始まれば、あのローカストはこのクラスのから、えー、っとインスタンスを作るんですけども、そこで、えー、っとオーセンティケットユーザーで定義したオンスタートというこのえっと関数、メソッドがあります。 ここであのユーザーが先ほどあの紹介したスポーンする、生まれる瞬間にできる初期化処理っていうものを書くことができます。ここの例ではあの上に用意したあのリストのユーザーのリストからあの1人取り出してログインさせるみたいなことをしています。で、このオンスタートで使ったセッションっていうのは、えっと、その後のアットタスクのデコレーターで過いているところの部分に引き継がれるのでログインした状態のまま付加試験を続けていくことが可能です。 でえっと、オンスタートの初期処理の中であの、一番上の小さな枠であのちょっと小技をしているのがあの、個別のユーザーインスタンスにあの固有の情報、今回で言えばユーザーの名前っていうのをインスタンス変数として保存してるんですね。で実際にあのゲットネームのタスクのところに来た時に、えっときに、個々のユーザーによって期待するレスポンスの値っていうのが違うケースって結構アプリケーションではよくあることかなと思います。でここででは、えっと と、ifresp.json でネームのイコールで判定して、もしあのちゃんとログインできてないとか、なんか違う値返ってきたって言った時にあに、ローカスとは標準でステータスコードが200であれば、成功として判定しちゃうんですけど、もし違うの返ってきたりしたら、あるいはなんか捌ききれなくて、何が返ってきたって、それってあの成功ではないので、resp.failure ってこのメソッドを呼び出すことで、そのリクエストが失敗したよってマークすることができるんですね。 まあ、逆に、えー、っと例えばあの試験のシナリオによってはあの存在しないクエリを叩きまくったら DB に負荷かかってるみたいなそういうのをあの検知したいときにはあの404が正しいことっていうのもあると思うんですよ。でそういうときにはあのこれはステータスコードはおかしいけどもサクセスだよっていうふうにあのマークすることもできます。こんな感じで本当に Python で書ける条件であればどんだけ複雑な、まあ、あんまり複雑なのも良くないと思うんですけどすごい込み入った、えー、っとシナリオっていうのを書き慣れた言語で書けるのがローカストかなと思います。 と続いてえっとテストデータについてえっとお話しいたします。とローカストファイルでシナリオが書き終わったら、実際にローカストを起動してするステップに入るんですけども、付加試験の環境っていうのはまあえっと場合によると思うんですけども、不可試験、クラウドであればデータベースとかあのクラスターとかを都度立てて、付加試験用の環境を作ったりすることもあれば、ステージング環境を使うことなどなどいろいろあると思うんですけども、GX 通信社で過去やった時には、クラウドフォーメーションを使ってあの実際の アプリケーションと同じ環境っていうのをこうあのもう、えー、っと金太郎めみたいに作って、でそこに対して、負荷試験を行いました。で、そうするとあの、データベースとかできてもテーブルがない、あるいはユーザーデータがないっていうことなので、その初期化の処理が必要になるんですね。 であのパイテストとかを CI の, の中であのコンテナで回したりとかするときには、あのフィクスチャーとかを使ってあのテーブルをクリエイトしたり、あのマスターデータをインサートしたりとかの下準備をすることもあるかなとは思うんですけど、あのローカストではあのイベントフックスっていう仕組みがあって、これを使うことであのローカストの前処理と後処理を書くことができます。で、あの開始時と終了時以外にもあのいろんなあのイベントのタイミングがあるので、ぜひこちらも。あの 公式ドキュメントとててても読みやすいいので当たってみてくださいでこういったデータのやつをなんで自動化したいかっていうとあの先ほどの最初の、えっと、付加試験全体の流れで出てきたように付加試験で一度かけてチューニングしてもう一回かけてってやっぱり繰り返しになるんですね。なのでやっぱりこういう時に手動じゃなくて自動化しておくことっていうのメリットっていうのは非常に大きいんじゃないかなと思います。 であともう一つあの、Python であることの、まあ、メリットとして自分がいいなと思ったのが、の JX 通信社の開発環境では、あの個々のレポジトリにあの Docker Compose を用意して、その API の開発に必要な別の API だとか、あるいは、えー、とリリースだったり、えーと、データベースだったりっていうのを Docker Compose の形でまとめたあの開発環境を用意しております。でそれをあの、まあ、親切な人であれば、それをスクリプトとしてあの、とりあえずここのコマンド叩いたら全部テーブルとデータ入るよみたいなのを用意していてたり。 くれていたりするので、あの負荷試験の時に同じ場合、そんであればこんな風にして。同じセットアップの処理の関数っていうのを共有することができます。まあ、もっと親切な人だと、あのスノスクリプトじゃなくて、クリックでいい感じで。あのオーギュメント渡したら、環境を整えるようにしてくれたりもするので、そういったところにある種こう乗っかる。ことができるのが、あのイベントフックスを使って初期化する一つのメリットかなと思います。で、えー、っと、ここまでのところは、あのテストシナリオ。 とかあのセットアップをするっていうのローカストファイルの書き方を中心にお話をしてきたんですけどもここから先はあのどうやってローカストを動かすか運用するかみたいなあの話を中心にさせていただきます。でローカストはあのコマンドを素直にたたければ、まあ、これ一番一般的な使い方かなと思うんですけど WebUI が起動してでそこにあのパラメータを入力してテストを実行します。 あのスポーンするユーザー の, あの上限とか、どれぐらいのペースで、これがあの先あの冒頭の方に出てきたスポーンレートですね、2つ目の10という値、これが毎秒どれぐらいずつユーザーがポンポンポンポンと増えていくのかっていうところの設定になります。あとは、負荷試験対象のホスト名ですね。こういったところも、負荷試験をやるときにまあ数が少ないので、毎回ポチポチっと入力してもいいんですけども、やっぱり繰り返しやるならコマンドラインで叩けるようにしておくというのも便 利, なこと便利じゃないかなと思います。 でローカストではヘッドレスオプションを渡すことで WebUI を使わずにあのプレセスをすぐに開始して即テストを実行させることができます。でこのえとコマンドラインで渡してるオプションっていうのは右下みたいにあの設定ファイルとしてあのファイルに書き出して読み込ませることができるので。 先ほど の, あのま で, で書いたローカストファイルのテストシナリオとこの実行時のパラメータこれらをセットで Git 管理するとあの簡単に同じ条件で付加試験を繰り返すことができるのであのチューニングをしていく時にすごい効率が上がるかなと思います。 でブラウザから実行する場合はそのまま画面上であの試験結果のグラフ等が確認できるんですけどもあのヘッドレスモードだったらあのそのまま終わってそのままだんまりで終わったら結果がわからないじゃないかなってしまうのであのこちらもあのオプションを渡すことによって、えっと、HTML のグラフィカルなものとかあるいは CSV のデータとして結果を保存することができます。 でまあ、コマンドでこうやって付加資金を実行するとあのローカストの実行環境自体をあのコンテナに載せてでそのコンテナの処理の中であの、まあ、シェルスクリプトなりアンドレつないでもいいんですけども結果を吐き出したらそれそのまま ST とかあるいはどっかのファイルサーバーにあげてねみたいなあの自動化が非常に組みやすくなるのがあのメリットかなと思います。 でこちらのシェルスクリプトの例ではローカストコマンドからヘッドレスモードで起動した後にあの指定したパスにえっとファイルを吐き出させてでその結果のファイルを S3 にアップロードするのはこうするだろうみたいなものをちょっとサンプル的に書いています。で、まあ、1点あとすごく小さいことではあるんですけどもあのデフォルトであのローカストを実行すると標準出力と標準エラーのスタンダードエラーのログのところにこんなテーブル形式のものが 出てくるんです、ね、でいろいろ自動化を組んでいったりとか特にあの ECS や組まれてすのようなあの揮発性のある環境で動かす時にこんなあのログの表示っていうのは直接コンソールに覗いてみるというよりは何かしらのログ収集フレント D なのかクラウドウォッチログズなのかで集めることになると思っててその時にあんまりテーブル形式のログって見ないと思うんですね。 むしろあのログがちょっと散らかっちゃって逆に読みづらくなるかなと思うのでまあそういう時はこれ Python なんであの標準のロガーの仕組みを使ってディセーブルにしとくとあのなんか負荷試験シナリオうまくいってないなとかデバッグとかするときにあの情報が集めやすいかなと思います続いてえっとワーカーを分散させて負荷試験を実行する方法についてお話しいたします と負負荷荷試験を行うううのののに一、まあ、つのマシンととかかかかプロセスからかけらけれるるっってていいはやっぱりどうしても限界があるかなと思います例えば今私が配信しているこのラップトップから負荷試験を行ってもあの試験対象のシステムが限界を迎える前に多分私のラップトップの方が先にコネクションの数だとかあの処理能力とかで値を上げるでしょうしあるいは家のインターネットが遅かったらそれでも試験にはならないんですね当たり前なんですけど。で 実際のユーザーっていうのはネットワーク的にもあるいは計算リソース的にもいろんなところに分散して存在しているので、不可試験のワーカーも同じようにあの散らばっている方がまあ望ましいかなとで。ローカストにおいてはあのマスターワーカー の, あのクラスターの構成を取ることによってこれを実現することができます。あの起動時にあのマスターワーカーというオプションを渡せば、あとはあの、えー、とワーカーがマスターを見つけてあの私はあなたのところに参加しますといい感じに強調して。 動いてくれるので、これも結構簡単に使うことができます。でえー、とマスターはこの場合はえっとワーカーの制御とか結果の取りまとめなどだけを行って、のこの図のあるようにターゲットに対するリクエストというのは行わないです。1、えー、個あの注意点というなんですけど、各ワーカーにはあの全く同じ内容のローカストファイルが配られて、同じ開始時のイベントフックの初期化処理というのが走るんですね。 で冒頭であのイベントフック使ったりして、ユーザーインスタンスを作って、ごめんなさい、ちょっと飛ばしちゃった、先ほど一つ一つのユーザーはあの独立したセッションを持つってお話ししたんですけども、ワーカーが2つあったら2か所でそのインスタンスっていうのが作られちゃうんですね。なので、あまり現実でやらないと思うんですけども、さっき の, あの例、このだいぶ前のここの例みたいに、ユーザーズのやつが辞書型でベタに書いてある、そうでなくとも、えっと、 ナイーブに JSON CSV から読み込んで初期化しちゃうと、下の図みたいにあの2つのワーカーにアリスちゃんがそれぞれ1人ずつ、合計2人生まれちゃうんですねで。もしその対象のアプリケーションがそのセッション数、同時ログイン数みたいなのに制限をかけたりとか、それによって挙動が変わるっていう場合だと、このことを知らない と, ちょっとテストを書くときにあれおかしいぞってなってしまうので、注意が必要かなと思います。 でまあ、この問題について、あの正直なところ、私自身、ローカスト以外の付加試験ツールっていうのをすごく真面目に研究した、比較検討したわけでもないので、これって、付加試験ツール一般によく分かる問題なのか、あるいはちょっとローカストのワーカーの速さ仕組み、得意の問題なのかっていうの正直分かってないんですね。なので、もしその辺ご存知の方がいたら、あのぜひあのチャットというか、ディスコードの方では、あるいはまたあとで、でアスクザスピーカーのところで、ぜひあのあの教えていただければなと思います。 でまあ、ローカストにおいてもいくつか回避策はあると思うのでそちらについてこれからご紹介をいたします。と一つ目の方法というのがあの事前に作ったテスト用のユーザーの情報がダブらないように複数のワーカーから、えー、とプルスしていくという方法です。 まあ、もう少し具体的に言うと、あのアットモーストマンスな Q の中にあのユーザーの情報を貯めておくとか、あるいは整合性、強整合性のあるデータストアであの取ってきたら消す、あるいはあのフラグを立てるなどして、あの各ワーカーからあのユーザーがスポーンするために、えっと、スポーンのタイミングであのダブらないように取ってくることによって、アリスちゃんが2つ生まれる現象を防ぐというやり方があるかなと思います。 ただまあ一つデメリットとしてあのローカストの実行環境そしてあの試験対象の環境のほかにもう一個あの余計なも の, あのミドルウェアが増えてしまうのがちょっと面倒くさいかなとは思いますでもう一個二つ目の方法としてはあのテストの用のユーザーをあの事前にあの作って流し込むのではなくてテストの実行時に動的に生やしてしまえばいいじゃないかっていう方法ですね でマスターから受け取るローカストファイルというのは全く同じなんですけども、でえっと、ワーカー自体もあのコンテナで動かすならンコンテナイメージ、VM で な, なら VM で同じイメージから作成したとしても、あのその実行環境にユニークな値というのは何かしらあるはずなんですね。まあ、なかったらあのパイあのローカストファイルも Python なんで UUID とかでを使って、その場でユニークなあのサフィックスつけるなりして、ユーザーを作成 し,、ま、してしまえという考え方になります。ね ほかにもあのこうやったら回避できるんじゃないかみたいな、えー、とアイデアがある方は、こちらもぜひあの自分も悩んでいるところというか、ではありますのであの、チャットの方とか、あとでディスコードのチャットの方でお話ができれば嬉しいなと思います。で、ここまでであのローカストっていうのは、えっと、テストシナリオを Python コードとして書けるのですごく書きやすいよ複雑なシナリオを書けるよでそのかその書いたコードと一緒にヘッドレスに動かす、ヘッドレスモード。 を使うことによってパラメータもコード管理できるので実行の条件まであの Git 管理できるので非常に再現性が高まる。でここまで来たらさっきあの弊社でクラウドフォーメーションという言い方をしたんですけどもそのクラスターを組んだ上でその実行環境もコード化したくなるというのがまあ人の人情かなと思います。でここで私がいろいろ考えた時に、えっときに Kubernetes のジョブリソースというものがあってこれがあのちょうどよかったので、えっと、この後あのデモで紹介したいなと思います。 あのちなみにこの一つ前のセッションの枠であのスマートニュースさんがファスト API のお話をしているところでちょうどローカストの場合で出てたんでちょっと質問させてもらったんですけどスマートニュースさんもえっと Kubernetes 上でローカストを動かされているというふうにお聞きしました。やっぱり一般的なプラクティスなんですかね。で、の Kubernetes のジョブリソースっていうのはあのえっとこの 赤, 丸で囲赤い四角で囲ったコンピ p ーションズっていう項目に指定した数だけあるコンテナの実行が正常水道を をするまであのリトライを繰り返してくれるっていう頑張ってくれるっていうリソースなんですね。で、あとパラレリズムっていう設定項目もあって、これがその特定のジョブを何回やり終わるまで繰り返すっていうやつを同時に何個まで並行していいかっていうのを指定することができて、これらを組み合わせることでマスターとワーカー の, あのヘッドレスモードでの起動っていうのは非常にいい感じに書くことができます。で、あとはこのファイルをあの Kubernetes のクラスターに対して適用してやれば、それぞれが強調して、あの マスターが生えて、そのワーカーがあのそのマスターを見つけて、あの負荷試験の環境が整ったら自動的に開始してくれます。もしあのコンテナプールにイメージが時間がかかるとか、あのクバネスであれをであれ ば, あればそのスケジュール先するノードが見つからないとか時間差が生まれてもこの子たちってあのあの自動でタイムアウトしちゃったりその自動で再起動とかしてくるのでその辺をいい感じにえっ、ー、と強調して動かしてくれるものです。 はいでは、ちょっとこのあと画面の方を切り替えて、今お話ししたことの簡単なデモを行いたいと思います。ちょっと一旦画面を止めますね。はい、今、えっと、皆さん、えっと、VS コードの画面が見えてるでしょうか。 見えてたらどうだろうえっ、ー、と、ちょっとチャットの方で見えてますとかって言ってもらえると、えっ、ー、と、嬉しいですが、いかがでしょうあ、ありがとうございます。ありがとうございます。で、えっ、ー、と、これがさっきの、えっ、ー、と、スライドのところにも貼った、えっ、ー、と、ローカストの設定ファイルです。で右側に、えっ、ー、と、ローカストファイル、えっ、ー、と、シナリオのファイルがございます。ちょっとあの動かすためにいろいろなあの環境変数とか足してるんですけど、基本はスライドと同じになっております。 でまあ、ちょっとこれは Python っていうのも熊手鉄の話になっちゃうんですけど、さっきあの、えっと、設定ファイル、ローカスの実行条件の設定ファイルをファイルで書けるってよって言ったんですけど、そのファイル自体も熊手鉄の機能で、そういうものを管理するリソースがあるので、こんな感じでまとめて、えっと、Git レポジトリにコミットしておくと管理が楽で、非常に動かしやすいんじゃないかなと思います。では、早速ちょっと動かしてみましょうか。 イーブコントロールアプライ F で、この、えっとまあ、データベースを作ってあるんです。そのデータベースと、えっと、マスターノードと、えっと、ワーカーのローカストでサンプルアプリっていうのをまとめて一気に立ち上げてみようかなと思います。ちょっとあでもスキャッフォールドの方がログを見ていいかな。この形でちょっと、えっと、このレポジトリあ、見えてるけど字が小さいです。ありがとうございます。ちょっと大きくしてみようと思うんですが、これで多少読みやすくなるでしょうか。ちょっとあのスクロールがはみ出ちゃうんですが。 これでいかがでしょうかもうちょっと大きくしてみようかな。はい。こちらでは、まあ、少し小さめですけど、まあ、読めるかなぐらいの あ, ありがとうございますコメントありましたね、はい。はい、ありがとうございます。コメントありがとうございます。はい、ありがとうございますじゃあ、えー、っと、じゃあ早速、えー、っと、動かしてみますね。ポーンと動かすと、ここに ちょっとこれも画面ちょっと大きめにした方がいいな。こんな感じで今、えー、っとここにセッティングアップデータベースっていうログがここに出てるんですけど、これがさっきのちょうど、えー、っとデータベース、まあこの関数の中で、えーっと、中身はちょっと MongoDB なんで、あのテーブルというのはコレクションなんですけど、それを作っているっていう処理がここに入っていることが分かります。で、ポップとユーザーってこれはユーザーがどんどん生えてきて、でユーザーが生えたらオースに。 えっと、リクエストを飛ばして、その後あのトップページにアクセスを送って、どんどん OK、OK、OK と、こうやって今ちょうど、これ全部あのえと Kubernetes クラスター手元で Kind っていうものを使って、全部ローカルで動かしてるんですけど、あ今ちょうど処理終わりましたね。で、ちょっと今回あ、あんまりあのなんだろうマニフェストの書き方として美しくはないんですけど、ちょっと今回デモのために、マスターノードであの試験が終わったら、ちょっとちゃんとファイルが出てるよっていうのを確認するため LSLA でこうやって。 ファイルを書き出してみましたで、えっと、そこであの、ね、その結果のファイルをちょっとお見せしたいんで、ちょえっと、m h t t p s e r v e r 8 0 8番、ここでちょっとこの結果のファイルをちょっと見に行きたいなと思います。ローカスト HML ってありますね。ちょっとまた画面を切り替えます。 はい、今、えーまあえー、Python の, あの HTTP サーバーを使って、この実行したところでのやつをそのままあのホストしちゃってるんですけども、えー、とブラウザーの画面、えーと、見えてますでしょうか。で、まあ、ここにあのさっきあのローカストの、えー、と CSV のこれ結果のファイルたちと、一番見たいのが多分このローカルとテストのレポートだと思うんですけども、こんな感じであの、えー、と GUI なしで実行しても、こうやって見たいファイルっていうのはちゃんと生成できるので、あの非常に便利に使えるんじゃないかなと思います。 でえーっとまあ、ここではあの、サンプルではこんな感じで買ったんですけど、まあ、実際やるときはあの AWS コマンド、まあ、これもあのそう、これは流派があると思うんですけど、自分はあのパイテストとかと同じ感覚で、あの開発用のコンテナあの、えっと、マルチステージとかうまく使って、あのアプリケーションのコンテナと、それにあのパイテストとかと同じ感覚でローカストも入れてしまったりすると、多分そういうアプリケーションで b o t さんとか入ってると思うので、この中で、あるいは AWS コマンドそのままインストールしてもいいんですけど、 もう終わったらあの SE とか外部にアップロードみたいなことをしていけば結構便利に使えるんじゃないかなと思います。ちょっとテストの中身はほぼないんで、ちょっとグラフとかあんまり面白みがあるものではないんですけど、えっと、まあ具体的にあの小さなアプリでローカストを動かすならこういう感じなんじゃないかなっていうふうにお話ができたかなと思います。じゃあちょっとまた画面を切り替えます。はい、またスライドに戻りましたかね。 じゃあ、えっと、まとめに入らせていただきます。とまず、普段ん Python でアプリケーションを開発しているのであればあの、慣れない言語とか DSL とか、あるいはコマンドラインがしか使えなくてゴリゴリとしてを書くとかじゃなくて、あの普段書き慣れていて表現力のすごい高い Python で不可試験を書くためにローカストを使ってはいかがでしょうかという話をしましたで。書き慣れた言語であれば複雑なシリアルとかも書けるのし、あし、あと環境の準備とかもあの普段使っているセットアップスクリプトとかを利用できるので非常に便利だなという話をしました。 でターミナルから実行するヘッドレスモードを使うことであの実行条件をギット管理できるようにして試験に再現性を持たせてまた自動化あのチューニングしてからの繰り返しのループを回しやすくするというお話をしましたさらにその延長としてクマレテスを利用してあの実行環境それ自体もコード化できることを示してでコンタナベースのクラスターを構成を組んでちょっとしたデモを行わせていただきました で本日の発表内容は以上になりまして、えっとサンプルコードとスライドっていうのはもうすでに、えっと以下のところで。公開をしているので、ぜひあの参考にしてみていただければなと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。それでは残りえー、っと一分ぐらいございますので。えー、っとご質問、ちょっと取り上げられる範囲で取り上げていきたいと思います。 一、えー、つきていますね、えーと。グラフのデザインは設定の上で変えることはできるのでしょうかごめんなさい、やったことないんで分からないが答えになります。でもこれ自体も1万円ペアの、C えー、と HTML ファイルなので、まあまあ、自前であの JS なり CSS を当ててやるということはできると思うのと、の CSV 測れるので、あんなやり方で見え難い、こんなやり方で見え難こねくりますなら、むしろ CSV をあのお好きな可視化ライブラリにあの流し込んでいただくのが良いんじゃないかなと。 思いいまますすありがとうございますあのコメントの方を拝見してると、この PyTest みたいなそのフレテストティングフレームワークと同じような使い勝手でできるっていうところで可視化までサポートしていて、すごく良さそうだなっていうコメントがすごくたくさん拝見されてて、なんかすごいよく伝わわるようなデモも含めて、なんか私も素晴らしい、なんか興味深いプレゼンだったかなって。 あ, ありがとうございます、はい。改めましてありがとうございます。ありがとうございました。はい。それでは、えっと、時間になりましたので、えー、本セッション終了したいと思います。えー、ご発表ありがとうございました。えっとはっえー、参加者の方はディス、えー、ディスコードにてあの拍手をお願いいたします。質問がある方、または直接お話ししたい方は、ディスコードの Ask the Speaker の当、えー、トラックのチャンネルに移動してください。えー、Ask the Speaker のトラックは、s h a r p y c o n j p アンダースコア o 1 ですえー、ここからちょっと運営からの、えー、業務連絡になりますが、スポンサーによるスペシャルブースがございます。こちらもぜひ訪れてみてください。えー、チケットを購入した上で参加していただいている皆様はスポンサーブースのスタンプラリーにもご参加ください。応、え、援、ー、いただくと豪華景品の抽選に参加できるほか、参加賞もご用意しておりますので、ぜひご参加ください。では、こ、え、のー、セッション終了いたします、えー。改めましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではスピーあのアスクスピーカーでお会いしましょう。